そして、たで勝ち抜いてきたオモラ手は前回準優勝の親ヤボンボンバーキッドボンバーモサシボンバーゼロヒゲボンバー156号そして我らがジェッターズシロボン だからそれやめっちゅう。一中にとにかく第2回戦始まりじゃボンゴ。あのー？あのー、自分も勝ち残ってるかも。めん。ボンゴあ。そういや前回戦ってるとこ見てへんり放送してもらえなかったかもめ。めん。今ち ょ, ちょあのみんなやって2回戦の始まりや。 フ「フッフッヤスデボンバー」「ヘイヘイヘイ今のファイヤ ー, ー」「なぜか巻き込まれて」「いつも冷え汗、猛うかくの バカうま、<笑>さて、本日はボンバー製のレストランにやってきたボンゴ。ー、うんま。それはボンバー鍋だボンゴ。その場で新鮮な食材を揚げて食べる鍋だボンゴ。あの、僕の一回戦勝利のお祝いなんだけど。分かってるわよ。おめでとう。あれ ね, えねえ、あれ何？うん むあ、そろそろ審査員控室から、ももちゃんが出てくる頃じゃ B-1 勝負萌えよ、シロモンこの後の戦いはどうする気えどうってボンミあそのことか…そのことって… 大丈夫どうにかなるよあのなボムが出せなきゃボンバーマンじゃないってバレちまうだろ一回戦目の敵はボケだったからなんとかなったけどこれからはそうはいかないお前だからどうにかなるって言っただろえお前もしかしてわからないでもなんとなくどうにかなるって気がしてるんだ ゼロ。お前一体。結局勝ち抜いたのはお前だけか。あ、あのー。百五十六号<音声>。宇宙に一つしかない優勝カップが手に入るかどうかは。お前の双剣にかかっている。<音声>あの自分も<音声>。頼んだぞ百五十六号<音声>。ねえ、聞いてカモかもめ。 ボンこらこらおや親分にこんな時間も練習ししてるのわしゃ悔いのない試合をしたいんじゃ時はボムなりさっすが親分タイム・エズ・ボム勉強になります一回戦目の試合、感心したわさすがマイティの弟だけのことあるのあ対戦できるのを楽しみにしてるげんのうっす 手に入やいできんの シルバーボンバーは最多出場者だボンゴ過去優勝経験もあるボンゴ年寄りをなめてかかるとひどい目に遭うぞシロボボンバーはい<笑>ああ大丈夫かな、ボンて。ごめんね、おじいさん ンバーンバーだあんなじいさんに手こずるようじゃダメっすね親分。 さすが、シルバーボンバー。力で押して勝てる相手じゃない。勝つと思うなお前が負けじゃさすが、オヤボン勉強になりますボンバーシートー、うん<笑>。このままじゃ僕の方が先に力尽きて、あのヒョロヒョロ玉に当たっちゃうかもしれない力任せに投げてもダメだ えそっっかさあ、ここれは大変ななとになってきよったシロボンバ ン, ブン っーうらりうらりシルバー に, は に, ゃにゃーいシロモン うん<笑>さ あ, んさあこれでベスト4が決定したでまずは優勝候補のシ白ボン あのーあ、なんや。自分の試合はどうなったんでしょうか、もんめ。試合。で、うん、えっ。リボンボン百五十六号の相手だったら、シボンゴ。病気で不先輩だったボンゴ。いたかンめ。ずっと競技場にいたかンめ。 こに、いながらしゃべるなっちゅうに、ね。<笑> 今日は残杯じった。どうもやろう。しかし今夜の泊り先は知らんない。つまりももちゃんと一つやれの下。あんちゃん頑張るぞ。お手おっさん何がまね。もも ち, もうちょっとちょっと待てアンカおっさんさ。お疲れしらば。おばあちゃん。またすれ違いや。んんきっとボンバーさんとの赤い糸はぶち切れてるぼんぐ。ベストフォー進出会。 お前にしては上出来じゃな。なんだよなんだよ褒めてくれたっていいじゃんか。ほらまたいい気になるよって調子に乗るんじゃないね。<笑><笑>あの今晩はお世話になります。そうじゃ。それがのあいにく風呂釜が壊れてしまっての。ええー。聞いた風呂くら。もうガキは黙っとり。<笑> ゃうと今からじゃ宿はどこも満員だダボンゴ試合の客でいっぱいやからな。うん、ああわしの家に来るとへ え, えおやぼんさん。ご無沙汰してませせ。先生元気そうじゃな。ばあちゃんの弟子なのああ、でげこさきのボンバー会館のな。ああ、夏休みによく行くとこだ。知らんかったんかい。わしの家は道場じゃけ そこでよかったら、何人でもオーケーじゃ。<笑>いいんですか。喜んで。いいやっちゃな。明日の準決勝でシロボンたんたるちゅうのに、太っ腹や。ありがとう、親分さん。ももちゃん。<笑><笑> さあ食べてつかさいあこれボンバー焼きさあシロボンの勝利を祝って食べるわよ僕が負けても食べるんだよねほらこのボンバー焼きのう焼けも、ね、お箸で切れないわ、うん、戦いの後の風呂は最高っと、うん、っ飲みうさい 明日はいよいよ、オンと当たるの。おオモンさんに勝って決勝戦に進んで、そんでもって優勝して、5つ目のボムスターを手に入れるんだ。<笑>おそうだ親ヤモンさんはボムスターいくつ持ってるな。わしは6つじゃ。なんだ兄ちゃんは7つ持ってたよ。それはどうかのう。あ 自分は七つ持ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハマイティは行方不明だそうじゃの。死んじゃったよ。 わしはつらい時いつもこうやって、稽古するんじゃ。てえて手加減はせん、てえてえんえてえてえてえてえて 明日は、えー、ってーおちょっとおきてめしきれ 何しに来たの。誰が一番偉いか知ってるまっ。まだこんなところにいたのかい。もうすぐ始まっちまうぜ。しまった。<笑>さあ、今日もハイキって実況するで。高いい二日間にわたるビーバーも、いよいよクライマックスや。準決勝第一試合はボンバーゼロ対ヒゲボンバー百五十六号や。頼むぞ百五十六号。 お前だけが頼りだ 遅れてすいやせんこのコボンいのちをかけて参上をいたしやすうわっはやくはやくもううるさい急いでのいいでってバカは誰なのよ乗る前におしっこすませとくのはエチケットじゃあちくしたら意味ないでしょ シロボン シロボン。ああへ 表彰式も終わってしまオヤボンバーゼロやええ 何じゃ、それはこのちぎれそうになった第二ボタンがすべてを知ってやすシロボンは崖に落ちそうになったオイラを助けてくれたんです何じゃとそのせいでシロボンは試合の時間に間に合わなくなっちまいましたオイラはオイラはああそうじゃったと<笑>すまんシロボン 子本の不徳は親本の不徳じゃ。わしゃ、親本失格じゃ。親本、何言ってるんすか。 優勝カップじゃなお、ほうばあちゃんま、お前にしては上出来じゃ先生、うん、先生今日の決勝戦またしても無様な姿を晒してしまいましたわしゃ、わしゃまた四年後があるですが決勝戦がお前だったおかげでシロボンが助かったえシロボン 五つ目のボムスターぐらいで、浮かれてる場合じゃないぞなんだよなんだよ後で決勝戦のビデオを見るがいいあっバちゃん あ, ああ親ボさん<笑>ほら、ミスティ したのおお前一体。 その優しさを大切にねさあ次回はヒゲヒゲ団との戦いはちょっとお休みジェッターズのみんなが普段どんな生活をしてるのか特別に見せちゃうよお楽しみにね第36話「密着ジェッターズ24時」「近所の橋から宇宙の果てまで36時